こんにちは、みかです日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工場編が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんにお教えてたパンの中からえりすぎのパンを皆さんにご紹介していきますミキシングをしていきますタッパーの中に水分を入れていきますスマルイとお塩は袋に入れてよく混ぜ合わせてください混ざりましたらタッパーの方に入れていきますゴムベラでしっかり混ぜてあげましょう 粉気がなくなるまで混ぜていきます。材料を説明していきます。水分ですね。レーズン酵母 30g 水 110g 粉類の方です。ビスドール純強力粉フランスパン専用粉ですね。こちらを 100g イーグル強力粉 50g セモリナ粉 40g 塩 3.5g です。 手がなくなってきましたら生地を2回ぐらい持ち上げてみましょう持ち上げてみて粉毛がなければオッケーですタイムとローズマリーフレッシュですこちらを入れてあげましょうまた生地を持ち上げていきます生地を伸ばしてグルテンを強化するのと一緒にハーブ類をしっかり混ぜるということも目的の一つになりますなのでブチブチ切れてしまっても構いませんやっていくうちに少、ね、しずつ生地が伸びてくるかと思います はい、8回ぐらいやってていききまましょうだだんだん、ね、伸びてきますので、ね、8回やりましたらこちらねタッパーにふをして室温で30分置きます室温というのは18度から24度ぐらい私たちがいて心地いいと感じるところにこの子も一緒に置いておいてあげましょうはい、30分経ちましたのでパンチをしていきます。1回目のパンチで 生地の一部をゴムベラに引っ掛けてゆっくり持ち上げています持ち上げたら2つ折りしていきましょうタッパーを回転させながら持ち上げる場所を変えていきながらやっていきますだいたい5回ぐらいすれば OK ですまあ、ね1回目、2回目ねしっかり持ってあげるともう5回目はねほとんど伸びないと思っててください生地もねだんだん滑らかになってくるんですよ はい、もうほとんど持ち上げているような状態ですねそうしましたらこちらなんですけれどもまた室温で30分置いておきます30分経ちましたので2回目のパンチをしていきますまたね生地の状態変わったのを確認しながらやっていきましょう生地の一部を持ち上げていきますはい、下ろすときは2つ折りにしていきましょう2回目 3回目グルテンが、ね、強くなってきたので、ね、ちょっと、ね、重く感じますもう持ち上がってるような状態になってますね、はい、4回か5回やっていきましょうこれも持ってるっていう状態です、はい、そうしましたらねこちらね発酵状態が分かるようになるべく平らにしていきましょう蓋をして生地が 1.9 倍ぐらいになるまでしとんで発酵させていきます だいたい 1.9 倍ぐらいになりましたので冷蔵庫に入れておきます今まで室温で発酵させた時間と冷蔵庫に入れておく時間合わせて17時間から24時間置いておきましょう17時間経ちましたので成形をしていきますまずキャンバス地を用意していきましょう裏側に 2cm 幅で蓋折りしていきますで私のキャンバス地硬いので両サイドを ピンで留めておきますで、ピンで留めた方を手前になるように置いておきましょうはい、タッパーの蓋を開けてあげましたら生地の上に打ち粉をふるっていきます全体に広げてあげましたらタッパーと生地の間にカードを差し込んで隙間を作りますタッパーをひっくり返して自然に生地が落ちてくるのを待ちます生地を6分割にしていきます いただこの分量をです、ね、フレッシュハーブの分が入っていませんので少しね前後すると思っててくださいなるべく四角になるようにカットしていきましょうベタつきますので打ち粉のあるところを触ってあげると作業しやすいです、まあ、ぴったりじゃなくてもいいのでね少しぐらいの差があってもいいと思っててください 大きさが違う時にはカットして調整していくようにしていきましょう成形をしていきます生地の表面に内粉を軽くつけましたら向こう側の生地を3分の1持ってきてきて生地の端を親指でぐっと向こう側に押しますそして2つ折りにして端を閉じてあげましたら軽く転がして8センチぐらい伸ばします閉じ目を上にして両サイドをつまみましたらね、そこになる部分に内粉を少しつけて キャンバス地の上に乗せていきましょう。生地の表面に軽く打ち粉をしていきます。小さい生地は内側に入れてあげるようにしていきましょう。はい、向こう側の生地を1 3分の1持ってきて、生地の端に親指を沿わせて、でグッと向こう側に押します。そしたら2つ折りにして、生地同士の端っこをねしっかり閉じてあげてください。閉じましたら軽く転がして8センチぐらいに伸ばします。 閉じ目を一度上にして両サイドをしっかりつまんであげましょうそしたら閉じ目を下にしてキャンバス地の上にのせていきますはい軽く打ち粉をしましたら向こう側から3分の1持ってきて端っこをぐっとします2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じましたら軽く転がしていきましょう閉じ目を下にしてキャンバス地にのせていきますごめんなさいねちょっとねフレームアウトしちゃってね 生地と生地の間には山を作ってくださいはい、テーブルに打ち粉をしますその上に生地を持ってきて軽く打ち粉をつけてあげたら向こう側から3分の1生地を持ってきて親指でグッと押します2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じてあげましたら軽く転がしていきましょうはい、両サイドをつまめますキャンバス地にのせていきますはい、打ち粉をして生地をのせていきます 向こう側から3分の1生地を持ってきたら、親指で押さえてあげて、2つ折りにして、合わせ目をしっかり閉じます。転がして8センチぐらいにしましたら、両サイドをつまんでいきましょう。はい、閉じ目を下にして、キャンバスに乗せていきます。ちっちゃくて可愛らしいですよね。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 より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ詳しいことは概要欄に載せていますのでぜひご覧くださいはい、最終発酵完了しました一回り大きくなってますねはい、人差し指で生地の横を押してみてください指の跡が残るもしくはゆっくり戻ってくるようになれば発酵完了です 生地をキャンバス地からオーブンシートに移しますピンを外してあげて最初に成形した生地からオーブンシートに移していきます少しね間隔を空けて置いてあげるようにしていきましょうそしたら左側を手前に持っていきます はい、生地の上に軽く打ち粉をしていきましょう真ん中に1本クープを入れていきますスーッと引くだけにしていきましょうクープナイフをお持ちでない人はペティナイフや100円ショップで売っているカミソリでも OK です、はい、カメラの向き変えてみますね軽く生地を押さえてあげてスーッと引くだけです スクープの上にタイムとローズマリーを少しのせていきます食べた時にちょっとね茎が残るような感じになっちゃうこともありますのでのせすぎないように気をつけていきましょうはい焼いてい焼てきます生地の上にオーブンシートをのせてあげて最高温度で5分焼いていきますスチームも入れてあげましょう5分経ちましたので 上にかぶせておいたペーパーを外してあげて210度でさらに8分焼いていきますはい焼き上がりました出していきましょういい色に焼き上がってますねオーブンの、ね、中がねものすごく香りいいんですよねハーブの香りでいっぱいです焼きはこんな感じに焼き上がっていますコロっとしてて可愛いですよね はい、冷めましたのでちょっとカットしてみますねこの生地なんですけれども背盛りな粉が入っているのでカットした断面がね少し黄色いですこんな感じですチーズを挟んで食べてもらってもいいですしこのままね食べてもらっても美味しいですこちらのパンは日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工房編に載っています ぜひ作ってみてくださいではまた